この、えー、行動を始めたいと思いますはじめに県労連議長の辻さんからご挨拶をいただきます今すぐ原発ゼロへ全国一斉行動委員高松行動会長の皆さん大変ご苦労様です香川県労連の辻でございます、えー、本日はこのうち県外避難者約6万人 何、ja. yeah. つやめろ